演舞開演。どうも。私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい。そのいうわけで本日はこちらチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ちょっとアブリーマーナ。おたてバター醤油です。ありがとうございます。けね、おたてのバター醤油<笑> い, いかにもお米に合いそうな味ですけど。どんな感じなんでしょう。はい。 中身は特に変哲ない普通の三角おむすびですねではいただきます。中身の香りのシ 具材のところまでたどり着いた瞬間にホタテのうまみ醤油の甘辛さバターの芳香な香りそれが見事詰めつが見事に口の中で融和されてとっても美味しかったですバターの香りをここまで感じられるのも本当ト珍しいと思いますねホタテの食感もあって美味しかったです食べ応えのあるポツタいが入っていて満足できましたのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです